はい、こんばんは、いゆうなです。今回はビートセーバーを OBS を使って録画する方法について紹介したいと思います。こんな風にね、まあ、画面キャプチャーをしているわけなんですけども、画面キャプチャーをするソフトウェアの使い方についてまだ解説していなかったので、こちらについてしていきたいと思います。はい。でですね、 えっと、裏側はどうなっているかと言いますと、今すでに、まあ、リブを起動して、ゲーム起動している状態です。バーチャルモーションキャプチャーとゲームの画像が、まあ、完全に合成、まあ、ぴったり一致している状態ですね。今回は、ここのまでの手順については割愛します。ここのまで行く方法の手順については別のビデオがありますので、そちらをご参照ください。今回は、 OBS、この録画するソフトの使い方に注力して説明します。録画したい画面なんですけど、この左上にあるここの部分だけを全、まあ、画面でキャプチャーして録画できればいいわけです。録画ソフトには、 よく配信とかで使われる OBS という無料のソフトウェアを使います。では、早速ダウンロードしていきましょう。よいしょ。大丈夫かな。OBS と検索して Open Broadcaster Software を選択します。 Windows を選択してダウンローダーをダウンロードします。インストールは手順に従ってください。でその後起動するとですね、まあ、こんなような画面が出てきます。今はこのソフトを使って録画して関係でもうすでにいくつかセットアップされてしまっているんですが、最初にやるべきことはシーンを通過することです。 シーンというのは、まあ、さっき私が切り替えたように、入力ソースを切り替えるような動きと、あと、シーンを切り替えた時にトランジションといって、エフェクトをかけることができる仕組みになっています。まず、この、作りたいのはこのシーンなんですが、一旦このシーンを消して、と、新規作成してみたいと思います。 今回は l i の表示なんで l i ビ v i e w という名前をつけて新作成をします。今画面消えてしまったのは入力ソースが一つもないからです。画面にすると、はい、ここの部分ですね。通貨を選択して、ここで window capture を選択します。 ウウィンドウキャャプチャーは新規作成で、OK、です。ここも分かりやすくリブのビューとしておきましょうあ同じ名前だとかぶっちゃうんですねまあ リ, リブだけで大丈夫かな、まあ、適当な名前を選択しますそしたらウィンドウの選択でいっぱいあるんですけどキャプチャー u r e e x e リブアップアウトプットというのを選択します こっちのね、リブアップって書いてある方だと、リブの、こっちのコントロールパレードの方が表示されちゃうので、間違えないようにしてください。capture.exe のリブアップアウトプットになります。そうするとね、ここの部分だけキャプションした格好になります。あと、ビートセーバー録画する、まあゲーム録画するときは、大抵マウスカーソルをキャプチャーする必要はないですよね。 なので、カーソルをキャプチャーは外しておくのが良いでしょう。OK で選択します。入力のソースを通過すると、このように赤い枠が出てきます。これでね、録画する画面っていうのを作っていけます。今、私の後ろには、まあ、画面キャプチャーです。画面をキャプチャーしているのと、 リートセーバーの部分をキャプチャーして2つの画面があるので、それぞれこうやって動かせる格好になっています。これが OBS の機能です。あとは、これ全画面にしたいので、右クリックをして、変換を選択かなそして、画面に引き伸ばしておくとやると、まあ最大化で という形で引き伸ばされて表示されます。今回ね、画面が荒いのは、私がリ i v のアウトプットの解像度を意図的に下げているからです。ちゃんとフル HD にするといい感じになります。はい。で、これで画面をキャプチャーする設定が終わったので、あとは録画するだけです。ここにある録画 開始ボタンを押すと、録画を開始することができます。で、もう一回押すと、録画がそのまま終了します。ボリュームの調整については、ここ、ミキサーで、ボリュームの上げ下げをすることができます。ちょっとね、今、バックミュージック大きくなっちゃったかな。はい。で、録画終了すると、まあ、ファイルが保存されるわけですが、 これについては、マイビデオとかですね、まあ、PC を選択して、ビデオっていうところにデフォルトで出力されるようになっております。他にもですね、やっておくべきこととしては、最初、ここの動画のフォーマットが FLV というのになっているかと思います。インストールした直後ですね。これは MP4 に変更していくことをお勧めします。MP4 形式ですと、そのまま2分20秒ぐらいまでかな、Twitter に上げることができますし、YouTube に上げるときも簡単です。以上、簡単ですが、OBS というソフトを使って、リ i v の出力する画面をキャプチャーする方法について紹介しました。皆さんも試してみて、ビデオをどんどん作ってみてください。 以上です。